千代麗北天会は千葉県を拠点に活動しています最年少は9歳最年長は70代平均年齢は27歳と幅広い年齢層のメンバーで構成されているチームですこの会場この一瞬でしか味わえない感動を得るため全力で踊ります今年の演舞は うちの猫ですそれでは千代連発展会の皆さんよろしくお願いいたしますはい、おはようございますそれではよろしくお願いします帰るところがきっとある 「シンファーにしてても 2014年北京会でしたどうもありがとうございました